なおさんのブログをよろしくね登録して忘れないでねもしもし Sa pangarap ko sabi ko noon sa husband ko tsaka sa, kasi yung husband ko tsaka yung anak ko, yung car nila, parang parang 007, parang James Bond、uh, 007, kasi pwede kang kausapin. Tsaita yo! talalapas、so, tayo kaya kaila ko magdekay ng magmamas masko, walang Mask naide ne こんにちは。店内ご利用ですかね。ドライブスルーのご利用ですかね。ドライブスルーのご利用ですか、ね。えっ、ねはい、車なんですけども、あちら見えるちょ六六五八のお車の後ろにお願いしてもよろしいですか。あ、はい。申し訳ござません。そこのところ。うん、よかったちょ。止めますかね。あ、はい<咳>。こちらでお待ちいただいて、あの途中で合流していただければ大丈夫ですね。大丈夫ですこちらでお待ちください。 車なんですけれどもこちらの青の車の後ろに入っていただくようにお願いいたします、はいはい、こちらの青の車の後ろにお願いしますご注文お決まりですかこれではこう2つこれが146が2つです、うんうん。2つでこのコーヒーは1つ、はい、コーヒーが1つですね、はい、173番が1つで、はい、じゃこれここは<笑>はいす チョーサッカーあーさん期限があじん申しゃれすいません、<笑>あっかんじかいしいすすはませんしお待ちしてますあでは。こちらがお会計が740円ですね。19万でお会計しますので、お願いめてお願いします。 あああります。ちょっと待ってください。それまで頑張る。お<音声><音声>先に失礼いたします。行くバス何個ですか。はい。 naku naghihintay na yung aking darling hello guys welcome back to my channel Nose Vlog don't forget to subscribe, like, and share minasan konnichiwa watashi watashi no channel o toroku shite wasurinay dene, onigaisimas、e、walang nanonood salamat sa 1,000,000,000 viewers Maraming maraming salamat po. Ganyan lang yan. Walk up like this. Ganyan lang siya. Uy! Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share sa aking YouTube channel. Naos Vlog.